リンチェの初ベストアルバムミスター・ミスター5・ファイブ4月19日発売の最新アーティスト写真とジャケット写真4種が13日一挙公開されたタップ。初回限定版 A のジャケット写真は最新ビジュアルと同様王子様衣装の平野市用長瀬角、高橋海斗。 コウイコールハシゴダカ、岸優太、神宮寺優太の5人がカラフルな花に囲まれたカット、初回限定版 B はそれぞれ異なる衣装でワイルドさも感じられるカットを使用。通常版は高橋山の絵がき下ろしイラストで、取り絵仕様となったアナザージャケットも封入。レッドカーペットの向こうにはメンバーカラー6色の椅子が鎮座する。 そして、ディアーチアラ版は様々な写真を組み合わせたコラージュ風ジャケット。2021年3月にグループを脱退したい和橋玄樹の写真も含まれている。今作は、初回限定版 AB、いずれもニクトドブットフォトブックレッド 60P、通常版、2CD、ファンクラブ限定のディアーチアラ版、ニクトドブットフォトブック型ジャケット 96P の4形態。 全形態の CD ディスク1にはデビュー曲、シンデレラガール、カラプエルフスシングル、ライフゴーズオンヘ n h アヤングまでの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲1曲も収録される。四角キングプリンスベストアルバム、ミスター5・ゴ収録内容逆三角とディスク1、米印全形態共通01、シンデレラガール02、 マモーリー・アル・ゼロ・君を待ってる・ゼロ・恋をずゆれい・ゼロ・マジー・ナイト・ゼロ・アイ・プロミス・ゼロ・マジック・タッチ・ゼロ・ビーティン・ツ・ホーツ・ゼロ・恋ふる・ツキヨニ・クン・ソー・フ10・ラビン・ユー11・1ュ踊るように人生を、12、トラサト・レイス13・13月読み14彩り15・15ライフ・ゴーズ・オン16・16ビウィー・アー・ヤング17・17 Beautiful Flower 新曲。逆三角初回限定版オクトディスクに、Sweet and Memories サレクティッドバイキングプリンスゼロイチ、Love Paradox ゼロ ー, オブハート03、Key of Heart ゼロ Escort ゼロヨのワルツ05ゼロー、A Little Happiness ゼロ六、気楽にやろうよゼロ七、Amazing Crow m a n ゼロ八、幸せがよく似合う人ゼロ九、愛を伝えましょう10 花束。逆三角初回限定版オドブッドスペシャルミュージックビデオフロムキングプリンス詳細はキングプリンス公をおっきの特別なプレゼントとして皆様のお手元にて受け取っていただくため商品発売まで楽しみにお待ちください。逆三角初回限定版プクトディスク2クールグルービンセレクティッドバイキングプリンス01イージーゴー02 なみうでココロ03、キスクライ04、ッシング・カム・ペアーズ05、リトル・クリスマス06、ローマンティック07、ストーティット08、ムーン・ラバー09、ラスト・トレイン10、バウンス逆三角初回限定版、ロブット収録キングプリンス、クリーンプリンス、ミュージックビデオキングプリンス、クリーンプリンス、 ミュージックビデオライブリコーディングバーキングプリンスクリーンプリンスビハインドザシーンズ逆三角通常版クトディスク201ノーティーガール02ラブ03僕らのグレイトジャーニー04名前をシート051番逆三角リアーチアラ版クトディスク2国民投票トップ15トラックス01キングプリンス クリーンランドプリンシス02、フォーカス03、7704、ゴールデンアワー05、ドリームイン06、プリンスプリンシス07、今君に伝えたいこと08、僕の好きな人、平野紫耀高橋山、岸優太09、中、空10、ディアマイチアラ11、君とメリークリスマス12、君がいる世界13、グラスフラワー14、 バウンス・キュー・ナイト15王サマーキアア・キングディアーチ・アラ・バンディーブディキング・アンド・プリンスへの省旅行員アタミキング・アンド・プリンスがアタミのアクティビティやグルメで一日を満喫する省旅行企画映像ヘやヤー仕様流瀬角高橋海斗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 マモーリー・アール・ゼロ・君を待ってる04・04恋・をずーズ・05マジー・ナイト06・06アイ・プロミス07・07マジック・タッチ08・08ビーティン・ツ・ホーツ09・09恋ふる・月キヨニ・クン・ソーフ10・フ・ジュラビン・ユー11・1ュ踊るように人生を、12、トラサト・レイス・13、月読み14、彩り・15、ライフ・ゴーズ・オン・16ーロック、ウィー・アー・ヤング・17、 Beautiful Flower 新曲。逆三角初回限定版オクトディスクに、Sweet and Memories Selected by King and Prince 01、Love Paradox 02、Key of Heart 03、Escort 04、僕のワルツ05、A Little Happiness 06、気楽にやろうよ07、Amazing c r o m a n c e 08、幸せがよく似合う人09、愛を伝えましょう10。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 バウンス・トゥ・ナイト15、オーサマー・キング、ディアーチ・アラ・バン、DVD ・キング・プリンスへの小旅行委員アタミ。キング・プリンスがアタミのアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像。満喫する。